キンプリ、謎の言葉、チエギポポポはファンとの合言葉。グアッチ、そして、ティアラ、も、縮まる距離感。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。4月12日、ツイッターでは、チエギポポポという謎のアワードがトレンド入り。QNG& ピンスファンが沸騰した。 知恵ギぽぽぽとは、一体、知恵ギぽぽぽとはキンプリのインスタグラムライブで生まれた言葉なんです。女性編集者。2022年8月、キンプリがインスタライブを行った際、あるティアラ、米印キンプリファンの愛称から、飼っているペットの名前を考えてほしいというコメントが寄せられ、メンバーそれぞれが一文字ずつ考えることになり、せーの。 で、長瀬恋24が、ちえ高橋海人24が、きじんぐうじゆうた25が、ぽひらのし、よう26が、ぽきしゆうた27ぽと提案。メンバーもその五感を気に入ったのか、ちえぎぽぽぽというワードで盛り上がり、頭の後ろで手を広げる、ちえぎぽぽぽポポーズまで誕生したのだ。 4月12日発売の TV ライフワンパブリッシングでは金プリが表紙とグラビアを飾っていますが、このインタビューで改めてメンバー全員が知恵ギポポポというワードを出してくれたんです。長瀬さんはこれはファンの人しかわからんやろうねと、神宮寺さんも思い出の言葉だよねと話し、これにティアラが沸騰。ツイッターでもトレンド入りするほどの盛り上がりを見せたんです。 全能。四角、金プリとティアラの合言葉だもんね。ツイッターには、金プリ以 イ, イで生まれた知恵ギぽぽぽを覚えてたから、また使ってくれるとは。旧、知恵ギぽぽぽトレンド入りしてる。なんでって思ったら雑誌のインタビューでだったんやね。ライブで忘れてるって言いながら、ちゃんと覚えてたんやね。金プリとティアラの合言葉だもんね。 知恵ぎぽぽぽ忘れたんじゃなかったのかよ。泣いちゃうじゃんか。金プリとティアラにしかわからない思い出の言葉。これで大爆笑できるの金プリくらいだよ。いつまでも変わらないでほしい。爆泣きですな。感情ぐちゃぐちゃ。といった声が寄せられた。金プリから平野三騎士さん神宮寺さんが脱退するまであと40人迫りどんな些細なことでも関連ワードがトレンド入りするほど。 ただ、知恵ギポポポは確かにキンプリとティアラにしか通じない合言葉のようなもの。それをメンバーがしっかり覚えていてくれて、さらにティアラにも言及してくれたので、大盛り上がりだったんでしょうね。他にもキンプリとティアラだけが共有する合言葉はあります。グアッチもその一つですよ。寝、ね、前での女性編集者。 近く、カワッチで一体感に包まれた横浜アリーナ2019年7月の、KNG&OPS 流瀬角のレイディー・オー・ゴーデン文化放送では、ファンの間で謎だとされてきたカワッチについて長瀬が説明する場面があった。番組ではリスナーからの、k n g o p スがずっと使っているガッチという言葉の意味がわかりません。 さらに本当は、かわっちと言っているという説は本当ですか意味が気になっているので教えてほしいです。というメッセージを紹介。これに流せも、マジで謎なんよね。と、真意を知らないようだったが、カワっの生みの親は神宮寺だという。キンプリメンバーが取材を受けていた際。 高橋が滑ってしまい、シーンって氷河期くらいの空間になったとき、神宮寺が急に変わっちと発したことでその場が和み、爆笑が起こったことがきっかけでメンバーも使うようになったという。2019年7月、神奈川横浜アリーナで行われたコンサート、KNG&Prince concert t と2019では、 ステージ上で公開記者会見をやるという演出があった。ここでカメラマンからガワッチくださいと求められ、メンバーが親指を立ててガワッチポーズを決め、さらにメンバーのせーのの掛け声に合わせてティアラからもガワッチの声が上がり会場は一体感に包まれた。近くシンデレラや国民ではなくティアラになったわけ、前での女性編集者が続ける。 そもそもファンの愛称である、ティアラも言ってみればキンプリとファンの合言葉のようなものですよね。2018年5月26日、岩橋玄樹26を含む6人のキンプリが都内でデビュー曲、シンデレラガール発売記念イベントを開催。ファンの総称について、シンデレラや 国民など様々な候補があったものの最終的にティアラに決定。岩橋がグループのロゴマークを指しながらの上に王冠あるじゃないですか。違う言い方をするとティアラなので5月26日はティアラの誕生日です。おめでとうございます。と説明しティアラはすっかり定着した。知恵ぎ ポ, ポポポやカわッチ。 そして、ティアラのような合言葉が5月23日以降もキンプリとファンを強く結びつけてくれるはずだ。近く、見た瞬間ドキッとしちゃった、神宮寺雄太、ラオウ号大祭、を前におたけびを上げる勇ましい一瞬。4月8日の、キー・エヌ・ジー・アンド・ピンスル。 日本テレビ系では神宮寺が新潟県江戸沼市で行われたエッチゴーラサビシャモンドーラ王豪大祭に参加する様子が放送された。日本三大木祭りの一つに数えられる祭りに臨むその勇姿や表情に神宮寺くんの祭りのやつめっちゃ頑張ってて泣きそうになってしまった。言葉にならない。神宮寺くんかっこよくて3回泣いた私の中でギャラクシー賞です。